今日は、えー、長寿梅、ねはい、放置しちゃっててこんななっちゃってこれなんかもすごいですよ ね, すよねやごめが出ちゃってるし、うん、これなんかも花終わって摘、うん、んどかなきゃいけないのがみんなって初めて見ました。こんなでかくなっちゃってねカリンとか言われてねこれはあのちょっとあの取らないとどんどん養分を。 あの取られ ち, ゃうれちゃう。ええ、確かに色一つだけ悪いですもん、ね。なんかね、これだけそうですよね。色養取られてる。そうですよね。ただね、やる作業実はこの時期いっぱいあって、臓器なんかも剥がれ剥がれとかねやるんですけど、小枝バイなんかも剥がりしますので剪定と剥がりですね。やりましょうかね。これあれですね。あ、これが盆栽世界さんのコ ラ, ボ動画コラボ動画でやってるやつですね。元気ですね。伸びてもね。そうです ね, ね。こういう黄色いのはもうトヤに貼りかけてるってことだと思いますね。はい。 トヤの、ね、説明しましたけど、はい、っとこういうやっぱりゴメって言うんですよね、うん、こういうのが出てくるとこれ取らないと上の方の親の木が弱っちゃうということですね<笑>まずちょっと雑草なんですね<笑>はい基本はまず雑草を掃除するっていうのが一番の基本です、はい、結構ねこれなんか根がぐるぐる回ってて面白い木なんですけど、うん、こういう株立ちの木はねあの本来のやっぱり長寿梅の樹種の特徴 ですよね、特徴樹形なんで、うん、非常にいいと思いますこういうのは。だからこれだけ多くなったってことはいかにこう見てなかったかってことですよね、はいはい、目が行き届かないとま だ, だって赤松の芽切りだけで1ヶ月やって終わってない<笑><笑>まだ終わってないですか今<笑><笑> 7月24日でしたっけ、はい、このあと黒松も、はい、<笑>また あ, <笑>ありますんで基<笑>本的に長寿梅は花は取って うたくさんいっぺんにね咲くんでね花楽しみたいってわかるんですけどまあいくつか敵か敵かって言うんですかね、うん、あの落としていくつか楽しんであとはできるだけ 実, 実にならないように<笑>実にならないようにあの花は取ったほうがいいと、ね、珍しいですねでもこういう色もねなんかもうすでに熟してますよね、うんそこまで なってるな大きくもならないし緑色なんですよね。えー、なんか食べ頃になっちゃってる、ね。食べ頃ろ来てますね。<笑>ちょっと食べてみる。<笑><笑><笑>でも長寿貝はえっと梅じゃないですかね。じゃないですね。ボケですね。しどみあこれ結構しっかりしてるな。なんかガチク つ,、ね、ついてますね。ガチクついてますね。ああ。取れた。取れた。ちょっとせっかくだから切ってみますか。<笑>料理番組始まって。料理番組みたいな。<笑>種か。 おー お, いしそうじゃいおー意外とねですね無臭ちょっとさんもどっか行くといけないから。 ね、だって。いやだけど梅はダメですよ。ダメって言うんですよ。梅の実は。そうなんですか。ちやめておきましょう。やめたがいいですね。マネされてもいけないですね。小さい子供に。<笑>小さい子供も盆栽やんないか。<笑>じゃあちょっと長いやつをバーっと切ってって。はい。元にこういう葉っぱのあるのを確認してですよね。こういう葉っぱのね、その上で。 2目ぐらい残してそうですねまあ二目ですけど、まあ、とりあえず輪郭揃える形なんで、はい、あんまり2目確認しなくてもあちなみに長寿梅も刺せますんでねこういうの ね, ね、うん、や, や, やれればできますここが傷んでるのもあるんで赤いをしちゃうとこういうのも前言ったかもしれないですけどここで切ると このの葉っぱの元から芽が出るんで、はい、上に行くわけですね、はい、で こ, こ, ここで切ると今度は下に行くわけですね、はい、もしくはだから左に生かしたいか右に生かしたいかということでここでやると右にこっからこの元から出て今度こ う, こう枝が出るよと、はいはいまあ、そこまで考えてき切ってもいいですけどね。 はい、同, じ<笑>同じですねもう木の性質としてそういうことですよね盆栽の話しないといけないですもんねそうですね<笑>これも結構雑に私やっちゃいますザクザクとあこれは今はがりはがりですねハサミでやるんですかすああはみまあ取ってもいいんですけどねプチプチまあ、取った方が楽ですけどね<笑>取りますか<笑>取った方が楽ですけどね これは 意, 味的には意味的にはやっぱり目数を増やすすということですね結局これが切ることによって葉っぱだったところが芽になって小枝になる可能性があるんですね、うん、か細かな枝を作るためにそうですね今は葉っぱだと葉っぱで終わっちゃうんでそのまま取れちゃうんですけどこれを切ることによって葉っぱを芽に変わる可能性があるということですね、まあ、また葉っぱの可能性もありますけどね あとはあれそうそうもうそのその通りですね外側のねあの葉っぱを取ることによって内側から小枝ができやすいというのもありますよね、うん、やっぱり細かいね枝がたくさんあるといいですもんね使っ、うん、もね、はい、最後にあの飛び出た枝とかをもう一回、うん、はい基本的には全部葉っぱ取っちゃえばいいそうですね取っちゃっていいですねあの中心の方の細かいの例えば、えー、とこういうのは残しておくとかね それでもいいですね、外側の内緒の内側を助けるんで助けるために外側を取るという感じでいいと思いますあであと棘がありますんでねこういうねこういうのを取った方がいいんですよ本当はうんですよとは。 ただ上がりもそうですし剪定もそうなんですけどやっぱり伸ばしてから切るって元気つけてから切らないと意味がないんでですね。元気なところを切られるんでまた芽が出てくるということですよね、ええ、上がりのタイミングで植え替えもできる、ええ、ああできますねでそうで す, かねそうですねもう そ, その通りですねだから 雑, 雑木は基本的に結 構, 結構同じなんですかね、ええ、そうですね焼きも同じですもん ね, そうですよね 昔言った c n 率っってやつですね、うん。葉っぱを切ったら根も切れるよということで、特に長寿梅なんかは春先の植え替えはね、本当ところがんし病になるっていうんで、いいと思いますよね、はい。この時期とか。もうちょっと遅くてもいけるかもしれないですね、8月とかね。8月にやるって、孔明さんは言ってました、ね、あそうそうそう、だから8月とはいいと思いますね。いろんな理にかなってると思いますね。旬、うん、病にもかからないし。9月になると、とやになって落ちるんで、はいまあ、8月から、 9月ですけどねだから戸屋になって落ちるっていうのは自然と落とそうと思って落ちるんですけど8月に強制的に、えー、切ってあげるとで植え替えもしてあげるとるそうするとやっぱり小枝もできるし、えー、根も成長するといいんじゃないですかね8月とかね5 m で替えてもはがりしますもんねしますね長寿梅だって2回ぐらいできるんじゃないですかね、うん、私は1回目です。<笑> 遅いいぐらいですよね。かだ皆さんを代まし て, い<笑>皆んして、ね、皆さんに代表して、皆さんを代表して、ンね。皆さんを代表して、ン、ね、皆様の再生の。 お金でプレゼント買ったと思う、ええええ。ああ、そうですね。あっちの方はどうなんですかあのなんでっけなんか九十円かなんか。あ、あれもね結構人数取れてくださって。いいってね、あ、そうなんですか、うん。はい、これで一旦こんな風に、えー、した後でもう一回剪定で追い込むってことですね。はい、こら辺とかこら辺と か, か。そうですね。少し頭も縮めてするとまた元の方から。 枝、うん、が出てきて。かっこいいですねこれね。こうやって、うん、取るとそうですよねこんな感じで一個、はい、完成です。はい、普、は、通、い、ですね。ミ<笑>個セットで。リクゾット。いやごめん。いやごめんですね。これは多分刺せば突きと思いますけど。そうですね。多分増えちゃうんでね。 だから元気だから多分切やすいですよねこういう芽って、うん、大事な芽を切らないようにしまこいつヤゴメが新しく残って古い木を枯らすっていうのが自然の芽す、ね。そうなんですよね。うんえー、これが元気になってしちゃうと古いのが枯れ る, 枯れると。新陳代謝と言います、ね。そうですね。ちなみに葉っぱもやっぱちっちゃくなるんですかね。なると思いますね切るとね。もともとちっちゃいんでねそんなに大きな変化ないかもしれないですけど。うん 枝だともうざーっと切ってっちゃいますね。一旦長めに切った方がいいと思います。あの切りすぎちゃうと小枝さんと一緒で戻らないんで、だから切ってあのさっきやったみたいに刃を取って長いのをもう一回切るという二段階でやった方が安全だと思いますね。こういうような小枝できますよね。こんだけ元気なやつを切るってことは元から吹きますよね。<笑> 一応あれですね動画的にはこうハサミで切るってと取っといて<笑><笑>こうあでねこれ結構まとめて切れるんでこういうズバッとああなるほど は, いはいはい、こういうのありますよってハサミで切った方がいいんですかやっぱ本当はその方がいいですよねということですはいあのー、元にね芽があった時それも一緒に取っちゃうんで切って少し残るぐらいが一番いいんですけどね、うん、本来はねちょっと数がいっぱいあるんでですね、はい、ちょっとこんなふうに ガサツな人間に見えちゃうんですけど。ちなみにあれですよね、剪定も剥がりも枝固まってからですよ、うん。あ、そうですね。その、そうですね。剪定もちょっと伸びてから柔らかい緑色の軸をちょっと切るんじゃなくて、グ、はい、ーンと伸びて伸びてから切る。 ですね、固まってからですね多分枝のその柔らかい時に葉っぱ抜くと枝まで傷ついてます、ね、のそのいまうそうそうそうです ね, そうですねか固まってからなんていうのは専門用語ですよね<笑><完了><笑> そ, う そ, うそうですね感情ですねでもう一回やっぱりこけ取ったんでこういう矢米の元ですね少しきれいに切ってはいせん定長いやつですね、うんはい、これういうところを切っていっちゃいます うううそうですねこれもねこうやって取ってみると、ね、なかなか根毛の面白い木でこれ詰こういうのもねこういう元気なところを切ってそうするとこういうちっちゃい目あたりっていうか目つぼっていうかこういうね変化があるところが結構出たりするんですよ ね, ねなんでこれもねこういうまっすぐなっちゃってるんでこういうのを切っていくと。うん なんか出そうですよね、これね、ちっちゃい芽を持ってますもんね、ね元にね、これ二つ出てますよね、ちっちゃくね。これはやんないと、まあ、ピヨンってまっすぐ伸びた。はい、なんか面白くない。え、そうですね。になっちゃう。どっちも先に先にって伸びちゃうんで、多、う、分、ん、目を持ってるんだけど、それが生きてこないっていう。家、う、庭、ん、の、まあ、大事なところですよね。ねこののも思い切って少しこう、立て替えてね、ね、ちょっと伸びちゃってるんでね。そうですね。はい。 伸びし枝を切っていくとそうですねで元から枝を拭かせるとい、うん、ということで、えー、と剪定と剥がりですね、はい、剪定して剥がりしてさらに剪定の追い込みですねやったということですね長ちの姉は夏の作業が結構ありますよ ね, ね、はいそういイメージですよね ぜ長寿梅お持ちの方この時期ですね、はい、ずっと追い込んで小枝を作っていきましょう、うん、ということで す, といことですはいありがとうございます<笑>あれど う, いうですか1時間ぐらいの総集編いやなかなか難しいですよねあれ全部見るって私も飛ばし飛ばしになっちゃうもんなれ見ててけやだからけやきで、うん、ええー やりたい人はそのチャプターから飛んで自分のやりたい作業を見てもらうための動画、はい、そうですねいつもみたいに盆栽器だから見ようっていうよりはその作業をね知りたいためにでもいいですよねそういう教科書っていうかね年間の作業見れるんで、うんうん、そうですね ああそうですね何が聞きたいとかねで作ってみないとまとめられるかどうかもわかんないんでそうですねこの作業量はえぐいしね あ, あはは昔の動画を引っ張ってきて<笑>引っ張ってきてあの長さ全部字幕つけるそうですねいろんな人が出てきてますもんねでも過去の動画字幕ついてないやつもあるんであ、まあいい機会かなと思って、はいはいはい、結構であれでしたね昔の欅の あの動画見ると結構真面目にやってます最近みたいなのちょっとふざけてるなぁと思って<笑>、うん、<笑>まあだから真面目に見えちゃうっていうねなんか焼きなんて多分広場さん3回目とかじゃないですかああかもしれないですね2回目か三回目とか本当に一番最初 の, あの去年一昨年の11月なのかな最初にやった頃あの赤松のない枝三本なんてあんなの最初からやったのかなと思って<笑> ねえ、ね、見た人びっくりしたでしょうね何言ってんだろうこの人餌三本っておかしい人なんじゃないかなと か, <笑>から最初の頃はどのレベルの話していいか分かんなかったんですねそうですね、うん、で ど, どっちかというとやっぱりあんまり変なこと言うと恥ずかしいしみたいなね、うん、ちょっとベテランぶって喋ってるなとこもあるから難しい話しちゃうんですね一ひねり10万円とかね<笑>それはベテランぶってんのかな<笑>ベテランぶって<笑>ただぼけてるだけ<笑>とかあれ結構 あ, れですね、あの赤松のベタっと折ったやつ伸びてます結構伸びてますね、はい、一生懸命見てますあれ<笑>いやそうです、ね、自分的にはあの畳み込んだ方が伸びてほ、ね、しいんですけど意外とねあれで動画的にはあっちの方が面白い と, う 思, いいと思うんだけど参考になるし変 化, 変化があるんでね、うん、伸びてほしいんだけどうなかなかいかない難しいです ね, そ う, ですねあそうだんチャンネル登録4万人いきましたあ おめでとうございいますれてた<笑>はい、ありがとうございます。皆